えー、神奈川優中心に楽をしています役堂です、えー、サンデー部の開催本当に楽しみにしてました、えー、開催であたってね実に育児の方々大変だったこと思と思いますこのステージに立てることに感謝し役堂を全力で演舞させていただきます あっはっはっはっはあ、はっはっあっあっああはっはあ、はっはあ。<音声><音声>